演武開演どうも私のズレズレなる日常演武さんですよねはいというわけで本日はこちらビッパーガンというおにのクレープ5種を食べたいと思います確かに焼きリンゴベリーバナナのミルフィーユとこれバナナショコラとあのいちごのカスタードの何だっけプリンアラモルだこれの一寸を注文しましたどれもおい華そかですねそれでは チャンネル登録よろしくお願いしますどれがどれかわ か, かりませんけど、うん、5年間で、ね、いただきますちなみに熊も晴れてるが熊本さんの子猫を使用している生地に使用しているからみたいですではいただきますおお、いちごがさっぱり生地はもっちりチョーって入れるのもあったけど具体的に美味しいなあとチョコも濃厚 まず全てにおいて生地が共通していてもっちりしちゃった食感で、ね、中にある具材に行く前にちょっと弾力があって人を何だかかせてくれないおいしですねでミルフィーユクレープにつきましてはザクザクっとしたちょっとザクザクっとした食感もきっちり感じられて美味しかったでその上でいくとまずプリンアラモードはちょっと気づかなかった自分が悪いんですけど 自分が苦手なメロンとかが入っていたのでちょっとカラメルが垂れてしまって食べづらかったのが残念でしたねグリーンはクレープに入れるのはちょっと向いてないのかもしれないですんメロンがちょっと多くなってしまったのでこちらのペンスでさせていただきますあ、ちょっと一つ言いたいんですけどなんかメロン見て美味しいのにとか言うんですけどコメントに書かれたことあるんですけどあれ正直嫌です。なんか上から見せに、ね、それ食べられないで損してるみたいなマウントを取られるような気がするのでちょっとそうした部分だけ ちょっと気をつけていただきたいな嫌だなと思いましたのでこれ放置させていただきますねでそれはまあそれは置いとくとしてであとミルフィンレフレーバーでは特にイチゴがフレッシュでよかったですねイチゴの爽快感が口の中で甘じゅわっと甘じゅわっと広がってきて美味しかったですわナナやりんごも美味しかったのですがやっぱりイチゴが一番目立って美味しかったので ミ, ミルフィンレフレーバーいちごをこちらバナナとリンゴをこちらの点数させていただきますそして最後のいちごチョコ このバナナショコラにつきましてもショコレートの濃厚な味わいが口の中でぶわっと広がってきて美味しかったですやっぱりチョコレートは濃厚な方がいいですねで、それに負けじとバナナも追いかけてきてちょっとしたお祭り気分になって味わえたのが良かったですただ、イチゴの方の美味しさには負けてしまった部分はありますねこちらは先生といいますバナナ大好きなんですけどね今度は全部バナナのクレープとか食べてみたいな